うプラジニニエチティリシコロボックンしばらくでしたね先生久しぶりです第4課はもう少しで終わりですね長かったそうですね長い文章も読んで訳したし いいろろな練習もやりましたね、うん、最後に和文籠訳にチャレンジしてみませんかいいぞどんな文章かなウラジオストックの文章に似ているけど今回は「モスクワ」をテーマにしましたわー楽しみだぞいいねその調子ですでは早速始めましょうか一文ずつゆっくり見ていきますからね簡単だよジェシー マスクワ実は違いますえー、一見簡単に見える表現ですがここでロシア語と日本語の考え方は少し違うんですよどこが違うのジデイスは確かにここのことですが正確にはここでここにという意味ですつまりジデイス・マスクワと言ってしまえばここにモスクワがあるという意味になってしまいます じゃあどう言えばいいのロシア人ならここはというよりもこれはというはずですつまりエータンマスクはといった方が正解どうですかふーん、古くて美しいをどう訳せばいいのかなその前にまず文章の骨を探しましょう。 骨って何文章になくてはならない要の部分ですね「モスクワ」は「都市ですいいですねじゃあとりあえずその「骨」だけを訳してみましょう「マスクワ」は「ゴーラそうですあとは「形容詞」をつけるだけですねはいところで「えーた」ってつけないの つけてもいいですがこのような文ではダッシュで十分です次は形容詞ですねその古くてのところですがロシア語では接続詞の「い」を使うだけでいいんですよつまり「s t リーイ i k r a s i l i でいいかなそうそうあとは副詞だけをつければマスクは「スタ a r i i o a c h i n k r a s i l i g o l a いいですね。次じゃあまずは骨だなえたクレムルいいですねただしこちらはだからああウォッツの方がいいかな素晴らしいあとはモスクワのの正しい言い方を思い出してくださいちょっと待って Аре-ре, эээ, московский. Отлично. Отлично. Мазу, хоне-ва, со-ре-ва, татемоно-дес. Это здание. Идесное? Коко-де-дакара, здесь даю, не? そうです次は形容詞ズダーニアは中世だからはいはいスターロイエイグラーブノイエねよしあとはもっともだな前の読解練習にもあった一番いい月って覚えてませんかあそうだ確か寒いハローシーミスだったよねはい САМЫЙ, САМАЯ, САМАЕ, САМЫЕ. Да,、ja, здесь это самое старое и самое главное здание. Молодец. Сэнсэй, доши-ва мада нарадте наиндескедо. そうですよね。どうしましょう。わかんない。では、ここでいいお知らせです。このような文章では、動詞を無視してもいいんです。えなんで川はもちろん流れるものだから、それを特に言う必要はないんですよね。なるほど。ここで動詞を無視すると、文章の骨がはっきり見えてきます。正面に。 川がふピリジーリカ。そうそう、モスクワ川ってマスコフスカやリカでいいの？いえいえ、それではモスクワの川になってしまいますよ。じゃあ、どう言えばいいの？地理上の名称は昔から決まったものがあります。モスクワ川はマスクワリカです。なんだ、簡単だ。そうです。 Кремль и Москва-река. Хоне-ва, тонари-ни, хироба-га. Тонари-ни, не. А, аре-да, рядом площадь. И-да-с-не. А то-ва, чу-о-но, да-кара, ке-йо-ши-ни-су-ру, не. Рядом Центральная площадь. Хоне-ва, Сорэ-ва, Хироба-дес, да, не? Эта площадь. Цуги-ва-ке-юшка. Красная. И чоши. Сэнсэй. 有名めいなってどう言えばいいのつなみにてい。じゃあえたつなみにたやクラスナやプロシチ。おちんはらしょ。先生 そこには博物館とデパートってたくさんあるのいや、どちらも一つずつです。じゃあ、まとめてやくしてみようかな з д s m u м e з е й b б о л h ш о Magazine。Harasho k r a s n я y a p l o s h i у m u й e а Magazine 先生役は大体わかるけどその前にマネジュナヤって何なのああそれですか実はそこにマニエシュという建物があるんです19世紀に建てられたものでもともと騎兵隊や貴族の室内馬術練習場でした現在は展覧会などのイベント会場として利用されているんですそれで Соно мае ни ару хироба га Манежная площадь то йобарет ир ваке дес. Наруходо. Джа, якуштемио. Недалеко большой зелёный парк и Манежная площадь. Ии десне. だいぶ慣れてきましたねここはすべて複数けいにしましょうねりょうかいズディスリスタラン、カフェイマガジン。 先生、高層のってどう言えばいいのただ、高いと言えばいいです。そして、モスクワホテルは、そのままガスティニッツァ・マスクワでいいですよ。と、ウソーカスダニガスニッツァ・マスクワ。もっと指をさしてる感覚で、ウォントと言った方がいいですね。 Вон то высокое здание, гостиница «Москва». Манежная площадь. Гостиница «Москва». Дума. Мотто мукоу нива. だいせだけでいいかな正解じゃあこうなるね<音声>だいせバルショイ・テアートルいいですね小文字で書けばただ大きな劇場になってしまいますからね<音楽>バルショイ・テアートル 先生この「トゥエルスカーヤ」はどう書けばいいのこうです。トゥエルスカーヤ。どんな意味があるのモスクワから北におよそ200キロのところにトゥエルという町があります。聞いたことないな。中世の頃はモスクワと首都の地位を争っていたほどの町ですよ。へえ。 では、このトゥルスカイア・ウは、このトゥルスクワとトゥエリを結ぶ道路の起点なのです。 それもそのまままとめて訳してみませんかいいよえーとリャダのマハワイアマハワヤねリャダマハワイアの マ,、ね、マハワイアのマハワイアのマハワイアのマハワイアのマハワイいのマハのマハワイアのマハワイアのマハワイアのマハワイアのマのはハのことです ロシアの伝統的な民家はログハウスつまりマルタ小屋なのですから苔はそのマルタの隙間を埋めるために昔から使われていたんです今でもたまにね大昔のモスクワがまだ木造の町だった頃にはモホワヤ通りには星苔を売る市場がありましたなるほどねこの分の骨は 建物は大学です。かな。そうです。それで、まずは向かい側にあるの部分を見てほしいんです。はい、向かい側にはロシア語でナプローチでしょ。そうです。福祉ですね。はい、福祉なんですが、ここで就職語として使われています。こういった就職後は？ 名詞の後ろにつきますそれは、ホソですよ。なるほど。じゃあ、コのよう な, かな。ジョータイエスダニエナプロティマシナスレヴァ、ノヴァヤ。マラド Мой брат. Белое здание сзади. Математический факультет. Московский государственный университет. Институт стран Азии и Африки. Тут газеты и журналы. Вон автобусы, там туристы. Вот белый автобус, тут японцы. Вон голубой автобус, там американцы. Старая Москва, новая Москва.